今回の事故動画集、かなりの粒揃いですよ。日本目の日本というか、しれっと新しくなった500円玉というか、日本のものだが日本らしさはないぜ。まず c 9 9の基本を思い出の骨が折れるわ。深夜帯の信号虫との接触は、食パンを加えた女子高生との曲がり角での接触から実現不可能性を引いた事案なのです。そろそろ交通事故の基本を思い出す時期に来ている。もう冒頭の2秒移すだけで、 追突されるるっってて決まってるんだよなあの年式って自動ブレーキついてなかったっけところで深夜帯の黄色信号は赤に変わってから数秒もそのまま突っ切れるんだぞちゃんと止まる癖をつけておかないと普通にああなるんですよね画質悪くね Amazon 最安値の1500円のドラレコじゃないんですかねダミーじゃないのかダミーではないことを確認済みですが 画質の悪さと格安アマゾン中華ドラレコのせいでかなり壮絶な事故があやむやになりましたあの b m w 原光型の2シリーズグランクーペだったろあの画質なんだよそして滝瀬木工岐阜の寿司ペロ事件現場の近くですね特定いたしました唐突な交通事故事故ゲッサーやめろというかどうしましょうか今後は毎週金曜日の18時は確定で日本のドラレコ動画出しましょうか避けてもらえる余地がなくなるから2レーン以上向こうに左折で入るな 入るなら目測は厳しくしろとあれほど。そして第1車線がガラ空きで、一般車で追い越し車線が詰まるという、高速道路あるある。これ土日の夜ですか知ってるぞここ。御殿場で新東名が終わってから、ちょっと東に行ったところだろ。ワイドハイエース採掘です。なんでそんなことになるんやんんと、ね。とりあえずですね、全体の流れが悪い時は、第1車線に入って、おとなしく走るのが賢いです。あのハイエース、奥でもなんかやらかしたっぽいぞ。 足でハンドル操作しながらタバコ吸ってたんかコンビニで休憩中の職人さんじゃないんだから、そういえば引っ越しセンターでバイトしてた時、18歳だったのに、先輩にセブンスターっていうタバコを買いに行かされたんだけど、あれ大丈夫だったのかなまあ吸ってはいないし、そのまま忘れるのが吉地。また対にわからん事故が起きてやがる。バイクの人、ノーウィンカーですり抜ける感じでもなかったんですよ。これどっちが悪いとかないだろ。自分の車は自分で直す、ワンガンミッドナイト式で決着を。 なんだろうこの、ファミレスで、食べ物が袖に作って母親に注意されてる子供感。幼少期から、なんなら DNA 複製元の親から、周囲を見る能力が弱かったんでしょう。これは速じゃないぞ。飛ばしすぎクソアロタ。そしてスクールゾーンの30キロ制限を、律儀に守る人、私以外で初めて見たかもしれん。んんなんか接触音が出たけど、これは避けれただろ 子供泣いてて草注意してみてればミラーなんかいらない。そういう意見は、この動画のおかげで成り立たなくなったな。これで、3万円で設置できるミラーの工事費を、税金から10万円取って行う、日本を得意の中抜きがさらにはかどりますね。コーナーミラーってそういうもんなのか今相当 IQ 低くて頭悪い、陰謀論志向な検討違い批判をした気がするぞ。あのさー世間の人って、トラック運転手は誰にでもなれるって言いながら、 通車で最このレベルの事故を起こすよな。交通事故の原因の半分は前方不注意らしいけど、思考回路も正面に節穴開いてる定期。今それっぽいポルシェいだけど、ドライ路面の、この緩やかな左カーブで、空いてる深夜に事故る要素なんかないだろう。説得力崩壊 RTA 定期。あれですね、リアタイヤが、フロントタイヤを追い越しちゃったか。なんか左に。 フランクリンがスナイパーライフルで、大型船の警備員を狙撃してそうな非常階段ある。唐突なグランドセフトオート、レットセダイスしペロゴートバイトエディション。赤点滅は一時停止なんだけど、知らないのかな設備保護点滅だと思ってるトイレの男性用便器じゃないんだからさ。正直草 この時代に新車価格150万円でも、横から60キロで突っ込まれても無事で、笑いまで取れるなんてハスラー最高だな。背が高い系の軽自動車が流行ってるのは、お酒の席で業界人が、事故った時横転して面白いよねと、その程度のノリで、口約束が結ばれたことが、始まりだというのは有名な話だ。軽トールワゴンのトールになってる部分、使ってるユーザーほぼいない説。 個人的に思ったこととしては、カーブ前の事故多発の看板、あれ無意味な飾りではなかったんだな。あと手書きの、バイク時計の事故が昨晩発生したから、知ってる人教えてねって言われ。なあ自分のレーンが詰まったらすぐ隣に移るの、名古屋っぽいだろでも名古屋人は、入られた側が不快になろうが、物理的に当たらなければノーウィンカーで入るが、確実に当たるような場合では入らないんだよ。あーこれどっちもアホですね。隣のレーンが渋滞してたら、 ゆっくり走るのはオセアニアの常識でしょ最近はオセアニアにも、テスラのスーパーチャージャーが本格的に設置され始めたな。日本では現時点でも出力不足な急速充電器を、大量年数約10年で設置することに対して、政府が補助金を出してるらしいですが。ディーラーへの少数分散設置は無意味で、サービスエリアを拡張して、テスラみたいに1箇所に大量設置しろ定期。今むっちゃガラス割れましたね。ガラス割れてね。っていうニコニコ動画の定番コメント。 出た。バイク特有の見落とされ。投稿主みたいな、純正マフラーでおとなしく走ってる善良な一般人に限って死ぬ。善良でも一般人でもないんですけど、中古で純正マフラー買ってきてまで、静音にこだわってることは言い。たいこいつ飛ばしすぎなんだよな、事故ってざまあみやがれ。撮られた動画をネットに投稿するよりも先に、やることあるんじゃないんですかお しょぼい交通事故は、お笑いと教材にちょうどいい。誰も守ってない、右折侵入禁止っていうのが書いてあるだけだったのが、この事故のせいで、センターラインポールになる。ここで投稿主の運転を見てみるぜ。重い、し右折入庫禁止って。 書いてあるんですよねしかもここ充電のために立ち寄ったドンキホーテで休んでる間も右折侵入されまくってたよなドンキホーテはついで街の名所みたいなところだから充電ステーション設置に対してとても前向きなのは納得できるどっちもどっちだろこんなのバカのっぽな車を買った方が負けみたいになってるが綺麗だわ空魚沼さんコシヒカリは交通事故の脇で静岡のお茶は 排ガスだらけの高速道路の脇で子供たちは暴走者が飛び交う道路の脇の通学路でスクスクと育っているんだな社会に適合できない遺伝子だけがいじめで淘汰されるんじゃ不平等ですからねいじめをなくすんじゃなくてランダムで子供を殺すんだパンジャンドラム式飛び火やめろそしてまたジムニー登場お鍋の中からホワットちょうど交差点だが知ってた ねえねえ、法令違反で視界を邪魔する場所に、交通安全のお守りなんか設置して、狭い住宅街であんな速度出して、どんな気持ち以上、初詣に行って、恵方巻きを買って、住宅街の路地を飛ばして障害に何度か事故る、標準的な日本人の運転でした。私は普通の人としては生きられないけど、自分のプリウスをかれこれ6回くらいぶつけてるので、日本人だと思います。あれだよな、アイオニック5の動画で、いい車だと褒めていたら、 コメント欄で在日呼ばわりされたよな。そういう在日日本人の方が、学歴社会で頑張ってる韓国の人より確定で頭悪いんだよな。おい今の見たか、警イとはゴンのくせに、横から突っ込まれても横転しなかったぞ。加速しながら右にハンドルを切ることによって、外部から入ってきた力と、正反対の荷重移動を発生させて衝撃を打ち消す。MF ゴーストの16巻で。 86がジャンプした直後に、オーバーテイクをかける際にも使った小技ですね。荷重移動以前の問題として、集中力を運転に割いてください。ここでいいことを教えてあげましょう。差別的な思考って、される側じゃなくて、する側の IQ の低さによって生まれるんですよ。だから、黒人差別をしている白人は、IQ が全般的に低い、劣等遺伝子を引き継いでいる可能性が高いです。久しぶりの日本動画ということで、ち ょ, くちょくライン超えてる。これが私のポリコレです。 ここ数年海外メインだったから、ポリコレ枠で、日本人も動画に出てもらうんだ。あ、これあか圧 や, や、完全にオーバースピードだ。ミスったな。なんとか曲がれたのに、その後の制洋ミスってスピン。レッカーは2時間来ません。この人楽天モバイルだから、ここら辺一体が圏外だぞ。終わったな。私も契約してたから証明するけど、あちこちドライブしてた印象として、楽天モバイルはマジで繋がらない。ああ。 頑張って踏ん張ってたのに、横転しちゃったか。桜が事故って横転する動画をまだ見ないんですけど、そろそろ納車も進んでるということで、期待して待ってます。あのさあ、あんな動画の後にこれ言うのもあれだけど、軽自動車買うなら、絶対ターボを選んだ方がいい。画質が荒すぎて判別しづらいけど、今対向車線で事故ってくるくるして、破片が飛んできました。5回くらい見返すまで、何が起こってるのかわからなかった。ドラレコの設置場所には注意。 雨の水滴のせいで、何も映らないことがある。直前にするからこうなるんだ。お前は30分前に空港入りするのか。飛行機に乗り逃すだけで、チケット代の約3万円が確定で無駄になる。今なんか通ったかというわけでですね、私はやりたくないんですが、スイスポやプロボックスと同じくらい、作れ作れとコメントで言われましてね。 誰も私のことなんて覚えていないでしょうから、とりあえず金曜日の18時、週に1回は作りますよ。あと申し訳ないんだが、このチャンネルの前の名前をコメント欄に書いたら、そのコメントは削除させてもらうぜ。相変わらずやる気がないですが、ちまちまとやっていこうと思います。では、ありがとうございました。